分かるものはこいつつだ。こいつが推しカメラ OK 音 OK 夜食 OK 用意スタート はいどうもみなさんこんにちは。監督ラブの監督です。今回ですね、以前の動画で一番くじの大きめの企画をやるというわけで宣言したかと思いますが、今回ですね、その動画の前後的な動画を撮っております。本線はですね、6月26日、全国のローソン等で発売開始されます。鬼滅の刃、黎明に刃を持て、こちらが本線です。で、今回はその一個前の、必殺の志というものを開けていきたいなと思っております。今現在もう販売しておりませんので、メルカリでめちゃくちゃ確認して 安でクローズドパッケージ開けていきたいなと思っております商品なんですけどもはいというわけでですねこちらメルカリで届いたものとなっておりますこちらです鬼滅の刃キサスの志で F 賞の商品となっておりますあとこの4つでですね購入しましたちなみに1回750円めちゃくちゃ安くゲットできましたもちろん狙いは推しですキャラクターですね全13種 全13種類です。今回監督の推しがですね、橋平伊之助、品津川源也、時藤無一郎、鶴かなお大使。というわけで、えー、この4人を狙っていきたいなと思います。前回の動画見た方、監督はですね、1回の動画で1回だけ時の呼吸の押し引きという呼吸が使えます。今回は最初の1発目やっていきたいなと思います。よし行こう。時の呼吸押し引き。はい、というわけで4つ出しました。光るものはこいつだ。 こいつが推しですはい、最初は重要ですからね、もしここで外せば、押し引きの確率が 50% になります。だから、なんとしても、押し、取っていきたいと思います。まあ、実際にこのラインナップなんですけども、もう全員好きなキャラなんで、もう誰が出ても、オッケーです。いきます。1個目。では、いきます。3、2、1。 名前名前名前富岡義勇富岡さんですほっと一息というわけでお団子を食べておりますはいありがとうございますでは次行きましょうあとはもう普通に開けていきたいなと思いますまあでもねやっぱどうせやるんだったら推しを取っていきたいなと思いますえでは2つ目あとねかぶ、まあ、らなければいいですね321玉代さんお見て見て見てなんだっけこの猫の名前なんだっけえーっとね チャチャ丸ありがとうございます外れがないのでもうどんどんいきましょうそろそろ来てほしいよてかこの大福熱い13分の4なんで結構確率は高いと思うんですけどね3戦目いきます321はいおし時と無一郎はい同じボールつながりよしよしよしよし正座をしながら湯のみを持つ 目はうつろありがとうございますじゃあラストまあラストもね推し来てほしいよねいくぞ321はいおし品津川ん也推しです 同じく、お茶を飲んでます。まあ、めっちゃ怒ってるね。はい。というわけでですね、今回出てきたのが、富岡義勇、玉よさん、時藤無一郎、品津川玄也、こちらの4人が出てきました。押し2人、結構いい成績だと思います。はい。というわけでですね、1番く時、キュンキャララバーストラップ、ほっと一息バージョンというわけで、えー、やってきました。本戦がですね、6月26日、やってきます。楽しみに来ていてください。えー、今回ですね、鬼滅の刃、鬼殺の志、F 賞のラバーストラップ、 パッケージを開けてみたたという動画でした決めちゃればまた今後もですね動画をどんどん出していきますので興味がある方はぜひ面白かったなと思ったらいいねそしてまだチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録をしていただきますと幸いですはいというわけでまた次の動画で会いましょう熱いちょっ、うん、とょょょょ上げてもらっていいですかねはい押しえっと押しう押しなんだけ時の呼吸押しでき ま、あとはもう、時計の曲サネサネ、サネみてないよし、オッケー